代表して、入江あゆみさんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。入江さん、意気込みをお願いします。すいません、我らが代表入江あゆみ今センターにいますので、ちょっと手を挙げていただいてよろしいでしょうか？はいというわけで、今日は代表に代わりまして、私たち mc 陣がチームのご紹介、そして皆様に意気込みなどをお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。 私たちは東京新宿区を中心に活動しているお心拍子と申します今皆さんが見ていただいているように小さな子どもから大人まで心一つにいつも練習に励んでおりますこの3年間はコロナ禍ということもあってなかなか思うように練習ができなかったりお祭りに参加できないというところで苦しい思いもしたんですけれどもこうやって今日舞台に立ててもうね皆さん<笑> 歓喜の思いでいっぱいです今日はその思いを皆さんに心からお届けできるように踊りますのでぜひ声は出せないですけれども手拍子で盛り上げていただければと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは準備をお願いしますでは皆様 心からそう思えることを願って。あっぱれ。じゃみんな準備はいいか。声出して。ソウルスター。エーンド。ン<笑>参ります。お心良し。エ。 おみを支援今日の拍子で両思いを大事にして強引 「祭り林田村かせ」「己恋ふか人」 咋 舞い上がれ「つどえやよい酒にあふれーー」「ここで心に刻め」「つくこの切り目がゆく」「つまい上がれ、こよいは歌えで」「つどえやよい酒にあふれ」「ここでふれわしの花」 「ひつぎしたぜ落として」「せてこうしつきあげみなさげ」 MOREA-